日ですえー、今日も独立開業を興味がある医師及び理学療法士の方に、えー、お話しできればなと思って動画を撮っております。はい、いつ開業するのがいいのかどうかって話をさせていただこうと思います。はい。これなんで話をさせてもらうのかなんですけれども、結構ご相談いただくことが多くてですね、まあ私のお客様とか知り合いの人で、まあ私自身は25歳の時に独立開業したんですね。はい。 で、まあ、その時の私のまあ考え方とか価値観とかどういったものがあったから開業したんですかっていうふうに、まあ、ご質問を、あの、独立開業に興味のあるね、こう、PT さんからいただいたりだとかしております。で各一方で、まあ、あの、私の知り合いの医師の方とかであれば、まあ、自分で開業してクリニックを持つのに、も、ま、う、あ、臨床をやっぱり20年近くぐらいやられてから開業された方とかもいらっしゃるわけなんですよね。はい。 でまあ、この例えば3年と20年に何か差があるのか意味があるのかなどについて今日はお話しさせていただければなと思っておりますはい<笑>じゃあ結論からなんですけれどもどのタイミングで独立解決するのがいいのかといいますと結論はえたった一つですね私の考え方はえっと早い方がいいってことですね本当にやりたいならですはいこれ理由は何なのかって言ったらですね結局私が3年目でやってましたって話しますけども例えば今 ね、富士塾やららせ て, ててもっと思うことは学生さんもんんですねで学生さんが来て、まあ、例えば柔道政府しか理学療法士の成功を行かしてる中で、まあ、私たちのこのチャンネルを見た方がいても早くそれに向けて自分準備していきたいから来ましたとで就職せずにいきなりまあその政体としても独立しようと思ってますということもおっしゃられる方もいるんですね。 でその一方でやっぱり理学療法士をもしくは医師としてまあ20年、10年、20年やられてから開業されます、準備してきましたっていう形でおっしゃられる方もいらっしゃるんですけど、なんで早い方がいいのかっていう話を話をさせてもらってる意味は何なのかって言ったら、この動画を見ている時点でもしくは独立開業って言葉が頭に浮かんでいる時点でもういつかやりたいなと思っておられるわけだと思うんですね。ででなののあれば結局この まあ、自分でお商売やったりとかお店やったりとかいう世界ってどういう世界なのかって言ったらまあ結論から言うと大量行動していってお金がなくなるまでチャンスがあってでえっと失敗しながらもあの健康さえ崩さなければ成功できるっていうまあそういうものなんだなと私思ってるんですね。で1個目やっぱまずお金でやっぱ開業資金とか。 まあそ生体院がね、確かにその最初の開業資金が多くなくてもいいっていうふうな、2、30万あればマンションにしてできますって、まあ確かにそうなんですよ、ベッドとカーテンだけ買えばいいんで、私もそうだったんで、それでできるんですけど、でも実際に売り上げがずっと立たない状態のままでやってるとですね、なかなかお金の面で苦しくなってきたりだとか、盛り上げが上がるめどがないのであれば、もうやっぱやめたほうがいいよねっていうふうに考える方も結構多いんですね。なので やっぱお金が続く限りもしくはお金の面で、まあ、明らかにその独立開業した方がまあ良くなったって思えないと多分やらないのかなって個人的に思うんですねはいこれ1個目ですなんでなんで早くやった方がいいっていう理由は別に知識と能力ももちろん関係してますけどまあまあでも基本的にそれも大事なのは情熱とか行動できるかの方が大事だと思ってるんですねはいちょっと話にれてまあでも2個目の話としては、まあ、健康面の話があって で私の子見ても本当経験ですけど結構や体が悪くなる方すごく多くてでそれも20代で独立開業して30代前半とかまでならいいんですけど特に変わり目としてはあの子供が生まれられたりだと か, か家族の状態が変わったりとか自分以外の人でも時間をね使わないといけない状態になった時にあの何て言うんですかね あの時間の使い方を変えれないといけないのであの自分の時間がなくなってしまうというふうに思われる方すごく多いです。でその一方でそれを同時にやることなすこと増えていった時にあの体がどんどんしんどくなってくるメンタル的にしんどくなられる方もすごく多くて最初の頃は一人でやってた時若さにあんまかせてやっていましたという方も多いんですけどやっぱり、ね、業務量とかやらないといけないことが膨大に解決すると増えるのでってなった時にちょっとこれは。 きついです。ついていけないです。って形になることが多いので、やっぱ体調と、あとどこまで走り続けられるのかってことは考えながらやるのがポイントかなと思ってますね。はい。まあいろいろ喋ってますけど、なんで早い方がいいのかと言いますと、やっぱりもう、興味あるなら早くやって、早く失敗して、あ、海洋ってこういう世界なんだな、独立ってこういう世界なんだなって早くしてもらった方がいいと思います。で、我々理学療法士とかの仕事の良さは、まあ選ばなければどこでも再就職できるんじゃないのっていう価値観もありますよね。なので、 私は早い方がいいんじゃないのかなと思っております、はい。あとはマーケットのトレンドでこの時期じゃないとこの地域でうまくいかないってものがありますので 先,、えっと、先行者利益は結構正直大きいですあの生態飲料って。なので早くやった方がいいんじゃないのかなってそういった理由でも思うところがあるんですね。はい、あとは、えっと、早くやった方が本物のマインドセットとスキルが身につきやすい、えー、と思ってますので早くやった方が あの結果として早く成功できるんじゃないのかなと思ってますね。はい、なので結局独立開業してみないと分からないこととか病院勤務時代とかに準備できることには限界があるというのが私の個人的な意見なので、まあ、もうこの時期行かれるというのでやってしまった方が結果として早く成功されるっていうパターンが多いんじゃないのかなと個人的に思ってる限りなのでなんでもし開業とかに興味があるのであれば早めにやった方が個人的にはいろいろ分かることが多いんじゃないのと思ってますので是非参考にしてください。 はい、というわけで、面白かった方は、いいね、もしくはチャンネル登録よろしくお願いします。えー、我々の、えー、このですね、独立開業の。ノウハウとか、ユーチューブの人の概要欄でいろいろ出してますので、ええー、ユーチューブの人の概要欄も見てみてください。以上です。